よさこ愛日本はい、えー、こちらをですね踊らさせていただきたいと思いますこちらの曲はですね東日本大震災の時に、はいえー、あの東北のですね、えー、よさこいチームさんで、えー、作り上がった曲でございます本当にもうあの東日本大震災から結構まあ気が立っておりますけども、ね、あの時のコラを忘れないつもりでですね、えー、踊っていきたいと思いますそれでは、えー、大丈夫かなあのシャッフルしたかな ね、どんどんどんどん入ってってください。どんどんどんどん入ってって ね, ね。いいかな？大丈夫かな、うん？大丈夫ですよ。あ、一緒にどうでしょうか、ね？大丈夫ですか？ あ, あのえ、あのよかったら途中から入っ て, きてください。じゃ、それ途中ではえっといきますよ。おでこ名前。 需要黑了